後半代理実習、電気塗り小筆<笑>化粧品のね、紹介みたいああね、そのテンションで行こう、うん、化粧品は、の刷毛は細かいところを塗るのに最適だと教わりますあ、細かいところを塗るのに最適なんですね、はい、この刷毛ははい<笑> <笑>え、どちらでご購入なさったんですか、<笑>ちなみにどこら辺塗って。えっと、これ、この先は、ここの。縁を塗れ、塗りました。はい。すごく綺麗に塗れてますね。<笑>素晴らしいあ。ありがとうございます。<笑>もう塗った後なんですけどね。塗った後です。はい。えっと、こちらの。ミニローラーはあ。ミニローラー、はい。はい、まあ、えっと、この細長い。 足の部分を細かく塗りました。 することによって、あの本来の白いところと、えー、灰色の部分をえー、の境目なんですけど、これ貼ることによって綺麗に、はい、まっすぐになると、そ、はい、う塗られないようにしっかり分けてらっしゃるんですね。すはい、さすがもう考えられてますね。すね熟練のまが。はい、そう教わりました、まあ。本日はありがとうございました。はい、ではそ、はい、では失礼します。 今おでこにメガネつけてる一応つけてるんですけど、YouTube、本日はペンキ塗りをいたしましたもうち<笑>そう本日はねペンキ塗りペンキ塗りですよこれ、ね、ちょちょめっちゃもう乾いてきちゃってるんですけどねめっちゃ痛いすよそうこんなめっちゃさ塗りにくいこのなんだろう踏 み, だ踏み台踏み台の下も塗るんですよこの裏側もね 裏も塗ってらっしゃるんでこのね、細かい錆もね<笑>、えー、塗りますよああ、さすがっすいよよっそろ、採用されるんだ採用してます、いいっすかうんまじ初 youtube やんやばい